戦えない戦えない戦えない戦えない戦えない戦えな い, えないという夢だったのさ皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています1月3日バージョン 5.4 で追加された天性モンスターを探しに来ました天性モンスターを探すときに大事なことがありますそれは盗賊で来るということです 天性モンスターが出たら、まず忘れずに見破っておきます。そして、盗むを使用してアイテムドロップ枠を増やします。最後に、お宝ハンターが発動するのをお祈りします。盗賊は盗むとお宝ハンターがあるので、それ以外の職業できるのはちょっと損した気分になりますね。もらえる肩書きがちょっと面白いですね。ここで、不吟無人の元ネタ解説をしておこうと思います。 クギンは思考を、無ンは記憶を意味する言葉で、北欧神話に登場するオーディンに付き添う、一対の渡りガラスです。クギンとムニンは世界中を飛び回って情報を収集し、それをオーディンに伝えているとされています。元ネタ解説はこんなところですね。そして、なんと、聖女の守りの瞬きの宝珠を持っています。今まで、達人クエストや試練の門などのランダムドロップでしか手に入らなかった、いわゆる限定宝珠ですので、まだ持ってない人は、不ム無ンを倒しに行きましょう。